今はどこに行くかと言いますと車で見る映画館っていうところに行ってきますソウルから1時間ぐらいかな1時間ぐらいかかるところでえっとね今日やってる映画が3つぐらいしかやってないんですけど「カジャンぽットンよね結構最新の映画はやってるみたいなのでそれを車で見に行きたいと思います<笑>ということでまた着いたら撮りたいと思います 残念。 They ask you how you are, you just have to say that you're fine.、And、you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mmm! What? <laughs> oh! Mmm!、Oh. Kinda.、Oh. うん。私だけ。お。どうも、白猫。うん。この卵の中にこの辛いソースが入ってる。もうこれ辛すぎて、今。かけて食べられない。 すごい車の中からさこのブルートゥースですごい始まる興奮するこのよぎそな仰向けときシンだ始まる 今映画終わりました、えっとね、すごく楽しく見たんですが車映画館初めて見た感想としてはすごくいいところは一緒に来た人とやっぱ車の中なので好きな時に一緒に話をできるっていうところとあとはまあ自分の好きなものを買って好きなタイミングで食べられるっていうところはすごく良かったなと思います。で, でもその代わりにやっぱトイレがちょっと遠くて トイレが遠かったっていうのがちょっとだけ大変だった感じだったんですがすごく楽しく見ました皆さん韓国に来たらあの一回体験してみたらすごく楽しい思い出ができるんじゃないかなと思いますということでまた次の動画で会いましょう